負けたら悔しいですすみませいん、ね、どこで当たってもみんなには勝つつもりなんですけど自分のマックスを出しているかなっていうのを思ってますまあ自分が見せらなければまあ問題はないかなと<笑><笑>負けるつもりないです本気でやりたいと思っています 真の全力でいきたいと思います。僕が勝ちます勝つの今回の僕ですまだ僕が上なんだぞって広きたいなと思いますだからこそ負けたくないなって倒していこうと思いますいろいろ負けしたくないとか言われてけど私も負けないから